温泉だ。入る入ってみるか。長いな。え、これ混浴そうみたいだね。次は階段か。また長いな。やっと着いた。人めっちゃいるー。カオス、温泉って静かにするところじゃなかったっけ そうだよね。じゃあ外に行ってみよう。そうだな。あれなんか来てるぞ。なんだこれー